今日は猫様たちのキャットタワーが届きましたので作りたいと思います。こちらでございます。重量超過<笑>重量超過<笑>ということでめちゃめちゃ重たいんですよ。これ、これもこれもこれもこれもですからね。今日は助っ人をお願いしましたので、後ほどご紹介します。 この辺は、早送りでやるとこだね重たいいいよいしこんな、んこんな、んこんなん。これ、なんかちょっとロゴが入ってますよすごいよちょっと臭いね<笑>ちょっと臭いいやでもふわふわしてますね折りたためる素晴らしい、うん、あ, あ、あったあったあっすごいデカいンね これえーゆう喋っていいから。<笑><笑>どこ入ってますね。これ誰が持って上がるんでしょうね。誰が持って上がる。<笑>ちょっとでかいよー。どうするこれ。うでかい。ちょっとでかい。だ<笑> ど, どうするの。<笑><笑>それ一人でね。腰が抜ける。<笑> っとダメこれはもうるしんどいんですけどさあそしてこれ入れますよ。 あふみさんここです。うわあ<笑><笑><笑>、はい。はいはいはい<笑>はいはい次。はい、<笑><笑>うわ。あふわふわふわふわ。これを持ってか上がります。二階に猫部屋がある。 さあ、さあ、二階の猫部屋にやってまいりました。今日の助っ人はこちらの方です。佐川ゆたてです。よろしくお願いします。ふつかものですが。ふつかとも、お前が言う。<笑><笑>えっと、今日はですね。こういうキャットパンツ。こういうやつ。こういうやつ。グラグラしないらしくって。こういうのにしてしまいました。えっ、ー、と、いろいろもうパーツともバラバラなんですけど。 どれくらですか<笑>どれく ら, ら, らやりましょうかねはいまずはうん下から下から下から下からでし ょ, うょ上上からって<笑>上からっ て, らって空中か回すこれさ、<笑>猫が使うのに猫の手も貸してくれないよね確かに借り<笑>れないわ 寝猫の手貸してくれねえんだよ。じゃーん。は、これで一発芸お願いします。一発芸。うん。えなんだろう。鍵。はい。<笑>じゃあ私の。<笑> 向き？これで一発ゲットお願いします、えー。あっちに向かってね。上、左、下、零点九、はい。<笑>さ、<笑>え上ェさんは？コカット。<笑><笑>ね、これでこれでやるんですか。 ちょっと、えげつないのしかやらなかちょっと無理<笑><笑>え、ゆう子の二つで一発でやりなよえぇ、ー、これで、今から、うん、ゆかちゃんが一発芸やりますから木でできてますよっしゃあ、おけちゃんどうぞもうちょっとこっち来てはいああ私もえげつないことしか思い浮かばないいいよ、はいどうぞ、はい、えぇ、ー、な、うん、えぇーできた あ、すごいそ の, その方式ですキ、ね、ューティー ありがとう。考える 手伝いよ。おめえ手伝い。おめ手伝いよ。おめえ手伝い よ, <笑>よ。みーちゃん。きんちゃんも手伝いよ。きんちゃん。おめえの。キャットタワーだぞ。手伝いよ。<笑><笑>はい、あ。保険取ってよ。 れ出ますこれ出ませんフリーランスは出ませんの、ね、で<笑>結構あるね、うん ます、うん、んでいいんでいいじゃないいいいいよいいいよきーちゃん。 もうちょっいや大丈夫ですよ。 ていません。Oh. <laughs> きは、はいきんちゃん使ってくれてるありがとう。めきちゃん持ってくれた。あるた。めっちゃん、かわいいめ、ね、きちゃん。乗からなくていいよ。うん。きに入ってくれたハンモック。よかったね。ありがとう。<笑>気に入った。本当好き。 ありがとう。気に入ったああよかった。よかったね。うんどう。マ、ま、マ、あまあ、これも好き。うんよかったね。うん気に入ってくれた。はいはい。使ってね。ね使ってください。 じゃあ、使ってください。ありがとう。<笑>